ンキュー宝塚ゼゼニアホミキリですゼニアアキでですす今から栄光寺跡の遺跡に行きます。 パスイセンちょっと匂いするこの辺りは花やし住宅街です梅田です ヘイコンジアトの遺跡で一曲歌いましょう以前夏に来た時には雑草で草ぼうぼうでしたこれが 寺の栄光寺の礎石です。そんなに大きくありません。5メーター、10メーターぐらいの礎石ですね。はい、前方はさつき山です。 これがゼニア語兵の記念碑です記念碑の横にはエイコン寺延命地蔵菩薩があります この横には。別の祠。があります。最強ござい答えますか。<音声>記念碑を見ながら。 飛んでいってますね、幕末にゼニアが夢見た自由な海。幕末にゼニアが夢見た自由な海。 そろよそろそろそろ日本海瀬戸内海オホつツク海北前線で海を躍動しただ。 大人ゼニア五兵加賀藩の大商人海鮮仰で財を成した大商人総大阪や 兵庫でも取引をした大商人稲川の炭木炭も取り扱った琵琶湖淀川水系も利用したであろう大商人ゼニアご芸 よそろよそろよそろよそろ。エイベイやオーストラリアタスマニアまで行った。そういう説があるゼニアゴヘイ。ジウナジウナジウナ。海を愛した。ゼニアゴヘ 水 平, 水平線の向こうに何があるのかここからは上は 海, 海は見えないけれど。 ま、でもどこまでも船を進めたかったゼニア五家鎖国がなければ世界的大商人になっていたゼニア五家よそろよそろよそろよそろよそ ろ, よそろ、はああ無念だったろうな 無念だったろうな食中毒事件の容疑者として対応され極中死したゼニアご平よっそろよっそろよっそろ記念碑には日本貿易改装の肩書が記されるその 肩書きにふさわしい人物ゼニア・ゴヘイそう時代の最先端を走ったゼニア・ゴヘイ海は自由だ自由な自由な広い広い海 風に吹かれてどこまでも見知らぬ世界へ未知なる世界へ重な重な重な重 な, な, な海を愛したゼニア五兵・ゴヘイそう人生十十人十人十人十人たー 楽しく、面白く白い方を上げ風に乗ってどこまでもよそろよそろよそろよそろよそろよそろどこで泣いてるんや。 ことをりたいです。